よさこい連です今日は大桜まつりよさこいソーランの共演開催おめでとうございます今回演舞させていただく曲は「決戦」昨年このステージでお昼間をさせていただいてから二度目の春を迎えました今日デビューをする新メンバーもいます不安と緊張の中精一杯演舞させていただきます 素晴らしい映像を 見, 見させていただきました。